大阪が2015年以来4度目の頂点に、アンカー松田随成が逆転、勝つしかないと思って走った。全国女子駅伝。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。菱形第41回全国都道府県大港女子駅伝、15日備菱スタジアム京都発着。 9区間4295キロ。全国から都道府県代表が参加して行われ、9区間4295キロを繋いだ。大阪が2015年大会以来4度目の頂点に立った。2位には京都が入るも、3連覇を逃した。3位に福岡、4位に神奈川、5位に東京が入った。1区6キロは新潟の古海洋。 第一生命グループが19分6秒で県政発の区間賞を獲得。4キロ付近から5000メートルで日本人学生記録を持つ愛知山本雄心、名城大、群馬岡本晴美、山田ホールディングス、大阪水本葛西、君営所学院と4人の争いになったが、5キロ手前で19歳のコウが一気に抜け出し、そのまま2区につないだ。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 福岡、大阪、神奈川の争いとなった最終990キロは、トップでタスキを受けた福岡のい目若菜・宮かな、九電工が東京の唐沢ゆり、九電工、大阪の松田随成、大発・神奈川の佐藤西洋、資生堂と競り合う展開に、その後大阪松田と神奈川佐藤でのトップ争いとなったが、 中間点で仕掛けたマツダが振り切り、昨年7月の世界陸上、米オレゴン州の女子マラソン9位の実力を発揮。そのまま笑顔でゴールテープを切り、仲間の元へ。レース後マツダは、勝つしかないと思って走った、と満面の笑みで喜んだ。この大会は中学から社会人までのランナーが9区間に分かれたスキーをつないだ。 新型コロナの影響で2021年大会は中止になったが、昨年は京都が2大会連続18度目の優勝を飾った。ただ、今年は有力選手の欠場が相次だ。1万メートルで日本女子歴代3位の記録を持つ群馬不破生以来、拓大2年、21年東京五輪の女子1500メートルで8位入賞した兵庫田中記実は、 共に10日発表のエントリーリストに入っていたが、最終的な9区間のオーダーリストに名前はなかった。また、岡山の小原礼、天満屋、高知の鍋島里奈、積水化学もエントリーから外れた。記録は即報値放置新聞社。記録は